はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。ということで、前回の続きですね、面白いアニメランキング、後編やっていきましょう。まだ前編を見てないという方は、ぜひぜひ、先に前編を見てから、後編ぜひぜひ見てください。ということで、今回は、第1位から第15位までを発表していこうと思います。では、もう早速いっちゃいましょう。第15位は、やはり、俺の青春ラブコメは間違っている。ということで、 こちら恋愛アニメです、ね、うんこれはですねまた変わったような感じのアニメでねこう一人でいることが好きという2人がお互いに惹かれ合っていくというまさに 本当に青春を描いたような感じのアニメなのではないかなと思います。こう喧嘩だったりとか、うまくいかなかったり、そういうシーンもあるのでね、非常になんか青春っぽさがありましたね。ただ、ただの青春ではなくて、やっぱり間違ってるよねっていうのが最後にタイトル回収できていて、本当に面白かったですね。ぜひぜひこちらを見てほしいなと思います。ということで、次行きましょう第14位は、鈴宮春日の憂鬱 ということで、来ましたね。こちらもアニメ界の伝説というか、もうアニメのブームっていうのを誕生させた、そんな作品です。ということで、えー、こちらの作品はですね、非常にこう説明するのはね、難しいんですけども、まあこう面白いっていうよりかはどっちかっていうと、こう前は前はワクワクして見れる、こう鈴宮春日っていうのが非常にこう暴走していくっていうのがすごい面白かったですね。色い々ろいろもうはちゃめちゃな展開がたくさんあって、なんか本当に日々の 生活に憂鬱している方はぜひぜひこちらの作品をね、えー、見てほしいかななんて思いますね元気もらえました、えー、そしてね、えー、鈴宮春日の憂鬱の後に鈴宮春日の消失っていう映画があるんですけどもぜひぜひ、えー、そちらまでご覧いただけたらなと思いますもう本当にね鈴宮春日の消失はねあの伏線回収というかあなるほどねとお話の作り込まれ方はもう今のアニメだったりとか小説だったりとかにも負けない内容でしたねもうそこがえー、見ていて うまいなーって思ったし面白いなって思いましたねほんと鈴宮春日の消失はものすごく良かったですねということで、えー、こちらの作品ものすごく僕が大好きな作品なのでぜひぜひ皆さんご覧いただけたらなと思いますということで次行きましょう第13位はバイオレットエヴァガーデンということで朝日からね京都アニメーションが続いて2作品来ておりますけどもやっぱり京アニはすごいね 本当にね、この作品は完成度がものすごく高いわ。もう本当に第1話から映画が始まったのかと思ったわ。それぐらい本当に作り込まれていて、で、この作品の素晴らしいところっていうのは、毎は毎は本当に泣けるようなえ、自然と涙が出てしまうような作品なんですよ。もう僕は本当に毎は毎はこれ泣けるかなーなんて思いますね。そしてやっぱりもう純粋に綺麗だなと。 感じる、そんな作品でしたね。もう心に染みてくるいい作品っていうのはこういう作品なんだなと。本当にいい作品なんだなと。そう心から感じられる作品でした。ものすごく僕大好きですね。こちらもぜひぜひ見てほしいかなと思いますね。ということで、次行きましょう第12話。4月は君の嘘 いやーもうこれはですね、思い出しただけでね、本当に涙が出てしまうような、そんなアニメです。え、このアニメはですね、本当に記憶を消して見たいアニメランキングっていうのは本当に1位ですね。え、それぐらいネタバレを食らってしまったらもうダメなような作品なんですけど、うん、やっぱ最終回がものすごく大好きで、もう僕は本当に最終回のシーンを思い出すだけでも泣けちゃいますね。え、まあこちら、主に音楽、ピアノの話なんですけども、最初どんな感じなんだろうなーって思ってて見てたら、 途中からどどどどんどんんどん引き込まれていく、えー、そんなアニメでしたもう完成度はものすごく高いしまあ僕が今まで見たアニメの中ではもう一番泣けるぐらいのアニメなんじゃないかななんて思ってますね、まあ、あの花もめちゃくちゃ泣けましたけどもこっちの方が泣きましたねということで次行きましょう第11話呪術回戦ということでついに来ました 人気アニメ。ま、あこちらはですね。まあ、日々ランキングはちょっと上がりつつあるんですけども、現段階のアニメの評価としては、総合第11位という風になりました。えー、こちらの作品はですね、やっぱりね、他の作品と違うところは、毎週毎週こう、本当に楽しみにできるっていうところが、やっぱ違うのかなと。そして、もう戦闘シーンとか作画に関しては、もう映画じゃんっていう、もう本当に文句ないような作画だし、キャラクターの個性っていうのが非常にこう、 強い作品ななのかなと思ってますそして、やっぱりすごいなって思ったのは、こう、輪が進んでいくごとに、どんどんどんとどん面白くなっていく、見てる人を飽きさせないっていうのが、えー、本当に素晴らしいなと思いましたね。まあ、雰囲気としては若干、こう、鬼滅に似てるのかな、なんて思いましたけど、まあでも、呪術回戦はまたこう、違ったような感じのテイストで面白かったです。そしてね、呪術回戦といえば、原作僕、全部読んでいるんですけども、渋谷事変という一つの編があるんですけども、そこがですね、 ね、ものすごく面白いと思うんですよ。これもアニメ化したら化けるなと。アニメ化したらもうブーム起こっちゃうでしょうねと思ってますね。まああと、呪術廻戦はもうこんだけ人気が現在ある作品なので、もうすぐにアニメ人気も決まると思ってます。なのでね、非常に楽しみです。まあ、ワンチャン映画化なんてあるんじゃないでしょうか。まあその辺はね、今後の展開に期待したいところです。ということで、呪術廻戦第11位でしたが、えー、今後の期待度はものすごく高い作品です。はい。ということで、次行きましょう。第 10位は、ドクターストーン。 ということで、ドクターストーンはですね、なんていうの本当に完成度高いというか、まあ主に科学のお話なんですけども、まあやっぱなんか人類が積み上げてきた科学っていうのがすごく面白く表現されているなと。そしてやっぱその科学の大切さみたいなところ、そして物語の本当に面白さっていうのが、ものすごく俺は輝いているなと思いますね。毎回毎回もうどんな展開で進んでいくかっていうのを本当に予想できない作品となっております。毎回 期期待待をを超えててててくくる期待を裏切らなないいいいいい作作作品品でですすねね画もももめちゃくちゃゃいいししキャラクター個性っううのも非常にに強いしもう見てて本当に飽きない作品です、ね、ドクターストーンはマジで面白いですね。ということで、皆さんぜひぜひ、ドクターストーン。てか、なんでドクターストーンこんなにね、知名度低いのかなって思いますね。もっと本当にブーム起きてもおかしくないぐらい本当に面白い作品なんですよ。個人的にはもう、やっぱりでも呪術廻戦より面白いと思ってるから、もう面白さで言うとやっぱドクターストーンを 飛び抜けててるよねって感じですね本当にということでぜひぜひ見てほしいかななんて思いますねということで、えー、次行きましょう第9位は上々の奇妙な冒険ということで、えー、こちらの作品はですねもう第1話からもうびっくりするぐらい面白いです あのー、もうね、キャラ感がめちゃくちゃ強いし、戦闘シーンとかもものすごく面白いし、んやっぱ人間のなんか邪悪さみたいな部分をものすごくうまく表現できてるなと。もう本当になんか、体感時間も短かったし、見ててマジで飽きないで、どんどん面白くなっていくっていうのがマジで、ほんとこの作品のいいところだなと思っていて、別に作画とかそういうところがすごいとかじゃなくて、本当にもう内容がめちゃくちゃ面白いっていう。で、あとアニメーションの表現っていうのも非常にうまいかな。 なんて思いますねいやもう原作の荒木先生は神ですね。いやほんとこれはね見てねもうほんと損ないと思います。ということで次行きましょう第8位は「日暮らしの泣く頃に」。 ということで、えー、こちらの作品は、ま、結構古い作品なんですけども、うんやっぱ去年見たんですけど、あの、初めは、ただの、なんだこの黒いやつやべえな。これなんで面白いのって思ってたんですよ。だけど、こう見進めていくうちに、だんだんと何かが分かってきて、で、こう予想を超えるような話の展開というか、 最後まで見ていくと、本当にスカッとしていくようなアニメで、もう初めに抱いていた印象っていうのは、完全に180度変わっていました。そんな作品です。なのでね、第1話とか見ただけでは、ただの何だこれ、黒いアニメだ 怖いアニメだってなるんですけども、まあ見始めるなら本当に最後まで見てほしいアニメかななんて思いますね。まああとはやっぱこの作品はなんかこう日々の刺激がなんか足りないよっていう方には本当おすすめですね。こう恐怖感っていうのが非常にこううまく表現できているアニメなんじゃないかなと思っております。うーん、これはもう最後まで見ててびっくりしたね。本当に面白かったね。刺激度も高いしね。えー、ということで、え、次行きましょう第7位は、 トラドラということで、来ました。こちらも古い作品なんですけども、まあ、僕が見た恋愛アニメの中ではトップ3に入る、マジで面白い作品です。 もうほんとこの作品は結構斬新な感じのアニメででこう主人公とヒロインの二人が最初はこう別々で好きな人がいてそれを応援するっていう形だったんですけども徐々にやっぱその主人公とヒロインがお互いに惹かれていくっていうのが非常にやっぱ面白かったですねそしてヒロインの名前がタイガって言うんですけども、えー、そのタイガの声優がえクギミヤさんということで僕がもう本当に大好きな声優でしたねその声優のことを説明しますと、まあ、銀玉の カグラって言えば伝わるんじゃないですかね。非常に声優も良かったし、えもう内容っていうのが非常に面白かったえ。そしてこちらの作品は2回見るとより面白く感じるようなえ、そんな話の深い物語となっております。心情表現っていうのも非常にうまかったですねえ。こちらの作品ぜひぜひ見てほしいなと思います。ということで、えー、次行きましょう第6位は、銀玉ということで、こちらの作品はね、やっぱりね、レジェンド、伝説。うん。 面白い。話数が非常に多い作品なんですけども、うーん、やっぱね、本当に面白かったね。こう、毎回毎回 M1 の漫才を見てる、そんな感覚になれますね、えー。で、やっぱなんか銀玉だからこそ許されるパロディとか、そういう他の作品のオマージュ的なところも非常に面白かったですね。で、やっぱキャラ感が非常に強くて、うん、見ててどんどん入り込んでいけるっていうのが本当にこの作品のいいところだなと。 思いますね。で、日常会はそんな感じで、いつも M1 なんですけど、たまに入ってくるすごい感動会っていうのがあって、そこのこうギャップっていうんですかね、それがもう本当にすごいなと思ってて、普段ふざけてるのに感動できるときはこんなに泣けるんだ、そのギャップに僕はびっくりしちゃって、もう本当にこれすごいなと単純に思っております。 え、銀魂もついに完結したということでね。まあ、僕は映画見に行きました。非常に良かったです。えー、空ち先生ありがとうということで、ぜひぜひ銀魂見てみてください。ということで、ついに、第5位から1位、行っちゃいましょう。第5位は、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないということで、えー、青春豚野郎という作品になります。えー、こちらの作品はですね、恋愛アニメの中ではトップ、 で、ございますえ。僕が人生において見た恋愛アニメの中では一番面白かったですね。うん、もう本当一1話から3話で、もう映画級に素晴らしい作品の内容となっていますし、作画っていうのもものすごくいいし、もうなんて言うんですかね、もう本当にこれは感情移入ね、ものすごくできるアニメですね。で、やっぱ名前の通り青春っていう言葉のそのものだなぁなんて思ってて、いやもう本当に大好きですね。で、こちらの作品映画があるんですけども、ぜひ ぜ ひ, ぜひ映画ままで見ててしいいななんて思いますねもう映画はねもう本当に感動しすぎてもうやばかったですねでこう映画はねぜひぜひ2回見てほしいななんて思いますね1回目はちょっとねやっぱね難しい部分があるんですよただ 二回目見ていくと、こう理解が急に深まって、こう二回目見た方が僕は面白いななんて思いましたね。二回目の方が面白いって感じましたね。だから本当にもう内容がもうとにかくもう小説張りに素晴らしいし、こうアニメのなんかこう心の本当に心情表現っていうんですかね、仕草とか、すべてがうまいなと感じる作品でした。え恋愛アニメ大好きな人はぜひぜひこちらの作品見てみてください。いや、神ですね、これは本当に。ということで、第4位行きましょう第 は「君の名は」ということで、えー、新海誠監督の最も人気の高い作品ですね。 いや、こちらはね、本当にね、初めて見たとき、衝撃を受けました。なんじゃ俺はと。もうその世界に入り込みすぎて、やばかったですね、本当に。もうなんか映画見終わった後の喪失感っていうのはものすごく高かったし、満足感っていうのもものすごく高かった映画になりますね。で、こうもう本当に自然と涙が出てくるような、そんな素晴らしい作品で、 一回目はやっぱこちらの作品も、あ、そういうことだったんだっていうので、ちょっと頭が混乱して終わるんですけども、二回目見ると、え、それが分かっているからこそ面白いっていう話の展開になってるんですよ。だからこう二回目が本番みたいな作品でもう本当にさっきの作品と同じような感じで、こう二回目の方が面白いって感じる作品ですね。本当に一回目と二回目で、 見たた印象が違いますし同じ映画だったのみたいな感じなんですよ。それがもうすごいなと思ってて、1回目と2回目で別の映画に感じちゃうんですよ。もう本当にこの作品はマジで伝説だなと思ってますし、もう本当にミツハ大好きになっちゃいましたね。はいということで、次行きましょう第3位は、ゆるキャン まさかのゆるキャン来ましてね。いや、皆さんびっくりしてるんじゃないでしょうかね。いやねもうちょっと言わせてくださいよ。あの、この作品さ、なにこれ面白すぎないもう初めめちゃくちゃ舐めてたの。なんだこのガキのアニメはと。どうせなんかさ、そういう幼女好きが見るアニメなんでしょうみたいなね。そういう偏見を持って、まあ、ちょっと見てみたんですよ。そしたらもう違った。違いました。もうすいませんでした。 本当に申し訳ございませんでした。もうワンチャンもう1位になっちゃうぐらい面白かった。なんつーのもう本当に世界に入り込めるというか、もう別に僕キャンプなんて興味なかったんですよ。全く興味なかったのね。だけど、もう見終わった後は、あ、なんかキャンプ行きて、もうそう、絶対思ってしまうようなアニメなんですよ。 もうそこがもうびっくりしちゃって。自分がマジでこう裏切られた感もうどうせこうつまんないんだろうみたいな感じで見たのに、もう見終わった後は180度裏返されていて、もう多分このアニメはね、軽いうつ病ならね、治る作品なんじゃないかななんて思ってますね。もう本当にリラックスして見れるアニメだし、もう単純にどんどんどんどん世界に入り込んでいっちゃうような感じのもう素晴らしいアニメだなと思ってます。まあこちらね、ジャンル日常的な感じのアニメ。 なんですけども。 僕ね、その、だから、このゆるキャンっていうジャンルがそもそも全然好きじゃない作品だったんですけど、だからそれかもうびっくりしたのよ。日常系、まあ、全然俺好きじゃないんだけど、ゆるキャンは大好きですね。いや、こちらの作品はもっともっと本当に知名度上がってほしいし、もっともっとたくさんの人に見てほしいななんて思う、本当にそういう作品ですね。もう本当にこちらの作品は見て間違いないと思います。で、あとね、ちょっと一つ言わせてください。この作品って、あの、すごいなって思ったのは、エンディングの境目がわかんないんですよ。 あれもう終わってたのみたいな。そういう感じで、本当にエンディングの曲名とかさ覚えてないとわかんないぐらい、もうスーッとエンディングが入ってくるんですよ。そのこう境目がわかんなくて、最初の3話ぐらいは、あれ終わってたのかエンディング全部見てたみたいな感じで、うん。なんかこう、ゆったりと始まって、ゆったりと終わっていくっていう感じが、ものすごく良かったですね。曲ももう大好きですね。いや、本当に、ゆるキャン見てください。ということで、次行きましょう第2話、 鬼滅の刃ということで、鬼滅きました。いや、鬼滅はね、1位予想してる方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。ただね、1位の作品は、もう本当に誤差で勝ちましたね。 ということで、鬼滅お話ししていきましょう。いや、もうこれはでももう言わなくてもわかるよね。すごいよね、本当にね。普通にもうびっくりするほど面白いよね。あのー、こちらの作品のまず素晴らしいところはですね、まあ僕は一番最初鬼滅の刃は民度低いっていうところから知ったんですよ。で、こう、初めはね、ちょっと鬼滅見ようかなーってずっとこう迷ってたんですよ。まあだけど、ちょっととりあえずまあ1話見てみるかということで、1話適当にポチッと押してね、見てみたんですよ。 そしたらね、案の定もうびっくりしちゃってね、本当に。なんだこの世界観はと、素晴らしすぎるぞと。でも第1話から絶望の展開を持ってきて、もうその先の展開を見られずにはいられませんでしたね。もうそのぐらい吸い込まれていっちゃいましたね。いやもう作画も、声優も、 内容も原作も素晴らしいし、まあ、やっぱキャラ感がものすごくこう強くて、もう本当に感情移入できる作品だなと思っていて、あの日の神かぐらの部分はもう本当に涙が溢れました。そして無限列車編も、 大号泣と、いうことで、えー、ものすごく感情移入できる、本当にこう、つまんないと思っていても面白い作品ですね。もう子供から大人まで本当に楽しめる作品なんじゃないかなと思ってますし、うん、これをちょっとつまらないっていう人が逆に気になるぐらいの作品でしたね。ほんと僕も最初はつまんないんじゃねえのみたいな感じでこう舐めてこう、かかっていったら、もう炭治郎に切られましたね。完全に、はい。んででやっっっぱこここのののの作品の素晴らしいところっていいいいととろてててううは進んんんんんくことにどどどど強敵が出てきて 見返してみるとあいつじゃあクソ弱かったじゃんみたいな感じっていうのが本当にすごくて最初はそいつめちゃくちゃ強いと思っていたのが後で見返すとそいつクソ雑魚じゃんみたいなそう思えてくるのがものすごくすごいなと思ってるんですよこうだからこの先もどんどん進んでいくうちにどんどんこう強い敵が出てくるのでもう本当見てて飽きないというか最後まで本当見続けたいなと本当に心からそう思うような作品なんですよだからもう本当に物語は単純でまあその伏線というかそんなあまり深いような作品ではないんですけど ものすすごく入り込める作品だなと思ってますそして、ものすごく面白い作品だなと。単純かつ面白い。簡潔でわかりやすくて、本当に面白い。だからこそ子供も楽しめるっていう、えー、そんな作品ですね。えー、僕は、胡蝶忍です。ということで、次行きましょう。ということで、ついに、いっちゃいますか。第1位は、プイプイモルカ第 一位は、進撃の巨人ということで、えーと、面白いアニメランキング第一位に輝いたのは、進撃の巨人でした。いやもう、本当に素晴らしい。素晴らしすぎる。この作品はもう、本当に素晴らしい。いやもう、第一話を見た時の衝撃は半端なかったですね。第一話から、 なんでこんなに面白いのっていうぐらい面白かったですし、この作品のやっぱすごいところは、こう見進めていくうちに、えこうどんどんどんどん謎っていうのが明らかになっていって、作品に対するイメージというか、え視点だったりとか見方がどんどん どんどん変わっていく作品なんですよまあ、あんまりネタバレはできないので言いませんがもう本当に世界観っていうのも素晴らしいしでやっぱすごいなって思ったのはもう第1話から伏線バリバリバリバリに貼ってるんですよもう本当この物語は1回完成させてから伏線張ってんじゃないかなって思うぐらい完成度が 高すぎて、高すぎくんです。いや、本当にアニメ見たときは衝撃を感じましたし、もう見進めていく腕が止まらなかったですね。どうしてこの作品が呪術回戦よりも盛り上がらないのか。僕は不思議でしょうがないです。もう呪術回戦の10倍は面白いし、もう完成度とかキャラのブレ感とかのなさとかも、もうほんと 100% 完成されてる作品だなと思っております。 で非常に内容も深くて漫画なのに小説らしさがあるっていうそこも素晴らしいしもうほんとアニメの作画っていうのも、えー、伝説ですねもうほんと戦闘シーンなんか興奮しすぎて鼻血出ちゃうぐらいすごいよっていうアニメですねもうほんとこの作品は原作の伊佐山先生が本当に素晴らしいなと僕は思っておりますそしてアニメのオリジナルさっていうのも非常に素晴らしいししっかりとこう雰囲気を作り出せてるっていうのがものすごく素晴らしいです ただこの作品はこう小さい子供が見るのと高校生以上とか大人が見るのではだいぶ作品の印象が違うし面白さっていうのも変わってくるんじゃないかなそういう作品なんじゃないかなと思ってます。 僕は、え、進撃の巨人自体を知ったのはもう小学生の時で、小学生の時に進撃の巨人をちょっと見ていたんですけども、その時はもうグロくて何が面白いんだこの作品は。ただ巨人が攻めてくるだけでちょっと怖いじゃないかと。えー、そう思って話も複雑だったので、まあ、小学生の僕には理解できず、見ることをやめてしまったんですね。で、僕が高校生の時にもう一度進撃の巨人やっぱ見てみようと思って、 こう、再び見てみたんですね。そしたら、もうなんだこの作品はと、面白すぎないかと、びっくりして、本当に衝撃を受けたんですよね。だからこの作品っていうのは、こう、どんどんこう、大人に成長していって、頭がこう、良くなれば良くなるほど面白く感じる、そういう作品なんじゃないかな、なんて思ってますね。だからこう、大人が見た方が楽しめる、そういうような作品なんじゃないかなと思ってます。こう、社会経験とかそういうのが多い方がより面白く感じる、本当に、まあ、現実感、 にも近いアニメだしだけど現実感からは離れてるアニメっていう本当にあらゆる方向から見れる作品だなぁなんて思ってますねだからやっぱこう総合評価になってしまうと完全にやっぱ進撃の巨人っていうのが一番なのかなぁと、まあ、僕個人的にはこの作品を超えるアニメだったり漫画だったりするのは僕は見たことはないですはい。ということで、えー、本当にね進撃の巨人見たことないという方はですね 本当に見て欲しいですもうすぐ「進撃の巨人」は完結してしまうということで、まあ、僕は本当に最終回が楽しみで仕方ないですということでぜひぜひ、えー、今回紹介した30作品全部見てほしいですね、えー、何見ようか 迷っっていいいる方がいらららししゃいましたらまたずは進撃の巨人かぜぜひぜひご覧くださいということで、えー、めちゃくちゃ長い間でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。えー、ランク外になってしまったアニメで、この作品は面白いよという作品がございましたら、ぜひぜひコメント欄に教えてくれるとありがたいです。僕もね、まだ見れてないアニメとかもたくさんありますので、えー、マニアックな作品でも全然構わないので、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は、高評価、 そしてぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょうバイ